あなたの取材を受けると外国の勢力に利用されていると言われそうですがそれでもあなたの質問に答えますこれまで3年間私たちは多くのことを経験したくさんのことに耐えてきました私自身経験しなくてももしかしたら新疆ウイグル自治区などで起きたことが私自身に降りかかるかもしれません自分の力をわきまえず もしそれで死んだとしてもむしゃくしゃして死んでいくのではなく尊厳を持って死ねるのです。